ライブする場を覚えていただき、本当にありがとうございます。さて、これから演武します曲ですが、チーム初のスピンオフ作品です。これまでのオリジナル曲は、歴史や地域を題材としてきましたが、今回は異なります。番外編として、古いメンバーから新しいメンバー、 他のチームの皆様そして聖夜を応援してくださるすべての人が踊れる総踊り曲として作り上げましたよさこいに出会えた時よそこいが踊れることに感謝して私たちはこれからも演舞し続けますそれではご声援よろしくお願いします h e e o n GOD 이카드처